皆さん、こんにちは。STMicroelectronics のパウロ・パルマです。このビデオでは、皆さんに IoT に最適なセキュリティ機能、低消費電力、個性能を含めた次世代マイコンを s t m んに融合について説明していきます。個性能で低消費電力を実現するマイコンを探しの方や、セキュリティリスクでお悩みの方は、ぜひお聞きください。それでは、早速始めていきましょう。 まず注目してほしいのは低消費電力。今回紹介する STM32U5 は低消費電力マイクロの中のフラッグシップ製品です。最高動作周波数 160MHz の高適 M33 コアによって240ドライストミップの処理性能を実現するとともに電力効率を示す ULPMark スコア530を達成しています。最大 2MB の内蔵フラッシュメモリー製品から展開をし始め 今後 128KB から 4MB の内蔵フラッシュメモリーまでのポートフォリオを拡大しますさらに STM32U5 は汎用マイコンとして最高レベルのセキュリティを実現しています ARMTRUSTO によるアイソレーションを加えサイドチャンネルアタック体制を持つ ASPK 暗号化エンジンやライフサイクル管理に役立つパスワードによる外部からのメモリーアクセス保護機能と ソフトウェア攻撃に対応できる内部外部メモリ保護機能を実施されています物理攻撃へ耐性を実現するタンパク機能やトランストアンカーを実現できる ARM 製 TFM や ST 提供セキュアブートソフトウェアライバリーとセキュアファーマンインストールツールよりセキュリティリスクが懸念される機器に 最高レベルのセキュリティを提供します。これにより汎用マイコンとして初の ARM PSA のレベル3認証を習得しました。評価ツールの一つとして Microsoft Azure Certified Device Program のリフェレンスキットとして選ばれた IoT Discovery Kit を用意しました。IoT デバイスの評価を手頃に行うことができることのキットをぜひお試しください。 皆さんいかがでしたか ?STMS2U5 は個性のデータ処理電力を実現するマイコンを探しの方やセキュリティリスクをお悩みの方に IoT 向けで最適な次世代マイコンです。さらに詳しい情報は汎用マイコンマイクロプロセッサーのサイトでもご覧いただけますのでぜひ一度ご覧ください。ありがとうございました。